How are you? Can I d fine? 皆さん元気ですか？かなは元気に頑張ってます。コロナから一年経ちました。皆さん諦めずに頑張っていきましょう。f r e 笑顔を忘れずに頑張っていきましょうね世界中がパンデミックで大変です看護師も大変ですがどの職業も大変だと思います看護師は日本や その他、いろんな国の人たちを助けています。さらに応援しています。まずは47都道府県、いじめに負けずに頑張っていきましょう。あまり投稿することができませんが、 元気ですからね。I pray for your health from 福岡。みなさんおやすみなさい。かなでした。